こんにちは、ロドーです。今日はですね、会社に行きたくないなぁと思った人が、家で仕事をする方法についてまとめていきます。僕自身も、満員電車に毎日乗りながら、朝、車乗って、電車乗って、歩いて、出勤してました。で実際、会社に行こうと思ったら、もう、すっごい憂鬱で、ああ、これ、家で仕事できたらめちゃめちゃいいのにな会社に行く必要ってないんじゃないかなって、すごく思ってました。会社に行かなくてもいい方法、うん、たった一つの方法があるんで、それが何かっていうと、ノマドワーカーっていう働き方がある。 今日はこのノマドワーカーの働き方についてお勧めして、なおかつ、じゃあ、どういう風な仕事ができるのかっていうリアルなところまでお話しできればと思います。で、今日聞いていただいた方が、あ、なるほど、これだったら私も家で仕事ができるんじゃないか、とかこれだったらわざわざ会社に行かなくてもう家でやった方が早いんじゃないかなっていうふうに。 共感してていいただいてで実際に仕事を一緒にトライしていただければなというふうに思いますよかったら見 て, いてくださいモードワーカーって、まあ最近流行ってるんですけど何かっていうと一括りに旅するフリーランスだと思っています 拠点だとかオフィスだとか仕事バッテルを固定で持たずにカフェだとかシェアハウスだとかシェアオフィスだとかで仕事をするコワーキングだとかで仕事をするのをノマドワーカーっていう風に言われていますで語源は何かっていうとモンゴルの遊牧民がいますよねいろんなところに点々として季節ごとに場所を移動する遊牧民がノマドって言うんですけどそこから語源が来 て, るっている うふうに言われていますサビスのフリーランスだとかリモートワーカーだとかあとはアドレスホッパーだとか在宅ワークもそういった形で場所を問わずに、ね、どこでもできるような仕事を作るっていうのがポイントになりますで、どういう風にやっていくかというと Wi-Fi があればできるっていう仕事例えばパソコン一台でできるような仕事を皆さんが持ってます何かっていうとデザイナーだとかウェブ制作だとかあとは動画制作だとかあとはライティングだとか ディレクションだとかも大体そのの仕事の一つで最近流行ってるプログラミングもノマドワーカーがやってる仕事の多くですで大体稼いでる皆さんはエンジニアだとかプログラマーだとかあとは最近動画クリエイターの人もすごく増えてきましたっていう部分でいくとノマドワーカー並らびにフリーランスっていうのは今後すごく発展していくなおかつ活躍していける仕事なのかなと僕は思ってます僕自身が銀行員の時にはもう視点がしっかりあってそこに対して毎朝5時6時に起きて 1時間2時間かけて通勤をして職場に行くっていうような無駄な時間をすごごく過ししてましたやっぱり毎日同じ満員電車に乗って眠たい目をくすりながら出社するっていうのは仕事場としてももったいないですし時間ももったいないですしってことを考えるとやっぱり自分でビジネスを起こして自分で副業なり フリーランスなりをしていった方が効率がいいなというふうに僕は思ったので、そういった形で仕事を辞めてフリーランスになったという形ですで。そこを考えると、いろんな仕事の働き方があって、ポイントの一つは、職場とを選ばない。どこでも仕事ができるように、Wi-Fi 環境で仕事ができる、パソコンにじっで仕事ができることをするっていうのがポイントです。今日の動画のまとめなんですけれども、生マドワーカーっていう働き方があるっていう話をしました。で、家にいて、会社に行かなくても仕事ができるっ て, とっていうのが今確立されていて、なおかつフリーランスっていう働き方。 でフリーランス、ノマドワーカーとして働くためにどうしたらいいかっていうのをまずは向こうを見つけていくどういった働き方があって成功してる人仕事をしてる人はどういうふうにやってるかっていうのをしっかりしていくっていうのを話しましたで次回の動画では実際にどんな仕事をしてるのかっていうのをより深掘りしていくんでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次も見たいなとか今日の動画あなるほどこういう働き方があるんだっていうふうに納得していただいた方共感してくれ た, た方はいいねボタンを押してください次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ you